いただきます。秋田県より、八幡瀬秋田水楽店の皆さんです。よろしくお願いします。<笑>ゆうたろうさん。ゆうたろうさん。はい、ゆうたろうさん。ゆうたろうさんといえば。チ、はい、ョイス。ありがとうございます。なんですけれども、なんでそんなにかっこいいんですか。あ、ありがとうございます。あの、なかなかそう言っていただけることは少ないです。まさかまさか。ね 言わないだけでね多分皆さん思ってますよ自分では言うんですよね<笑>ただあの人からも言っていただけないですでそのチョイさんって非売品だらしいですけれどもあの前回私ここで言わせていただいたんですよねあっ、はいはい、全然問題ないですがもともとはですね岩手の今でもエサシジニックの、えー、掛け声でして、えー、私が予測始めた頃にいたあのうエサシのエサシカブトさんという予測、えー、のチームが えー、ございます。こで非常にお世話になりまして、えー、学んだものをそのまま、えー、出していきたいなと思って、ねえー、その掛け声をずっと借りっぱなしもう借りぱけ状態ですねえ借りてるものですね。私も借り物でございますなるほどじゃあもう借りたっていうことはもう裕太郎さんのもので間違いないってことになりますかねあもう17年ぐらい借りてますので<笑>、はい、そうですね そういうことになりますね。はい、わ、はい、かりました。それでは、アイテの方、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、改めまして、えー、八幡瀬秋田、杉浦秋田にと申します。えー、八幡瀬秋北祭りという秋田の、えー、祭りが、今年6月の24、25にございます。えー、その秋田の祭りの放送チームをしております。えー、ぜひですね、えー、6月の秋田にも、えー、皆様に 遊, ん遊びに来ていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは参ります。 千ンと 来た水学生の皆さんでした、えー、そしてチョイスさん。